どうも、はるかです。今回は、スーパーで面白いものを見つけたので、それをご紹介します。ということで、こちら、プリンはアみノーミインパクトのある商品名だったので、つい試したくなりました。最初、手に取った時、まあ、プリン味のジュースだろうな。黒点を、スムージーくらいの、トロット感なんだろうな、と思っていたんですね。ただ、よく見ると、 てからお召し上がりください。これは、プリン味のジュースではなく、本当にプリンなのではちょっと期待をして購入しました。では早速。こ、これは、プリンがそのまま入っているのではった感触からしてブリブリしているんですよね。と、ではでは、いただきます。 これはすごい。プッチンプリンにストローを刺してそのまま飲んでいるみたいです。ドロット感がすごい。数値からも強くなり。そしてストローから落ちる速度もゆっくりです。面白い飲み物を見つけてしまいました。ただ、一つ疑問が。これ、中身どうなってるんだろう中身をしっかりレビューしてこそ YouTuber。ということで、中身を取り出してみます。蓋のシートが固くて苦戦 中身を見られるのを恥ずかしがっているのだろうかさあ、準備は整いました上から見た様子いざ、参りますとっさに危険を感じ、持ち方を変える見てはいけないものを見てしまったかん 二層構造にびっくりなのと、プリンの形とは少し離れたビジュアルに、結構びっくりしました。混ぜてくださいってこういうことだったんですね。ちなみに別々に食べてみると、白い部分はクリームのような食感で、黄色い部分はゆるいゼラチンゼリーな印象でした。ということで、プリンは飲み物、いかがでしたでしょうか一言で言うと、予想以上にプリンです。 プリンにストローを直接刺して吸っているかのような美味しさと面白さを味わえます。スーパーなどで見かけた際はぜひ試してみてはいかがでしょうか。最後まで動画をご覧いただき誠にありがとうございます。ではまたー。